はいどうもこみです。さて本日はこちらつむぎみさんから動画をお届けしたいというふうに思います。えーとですね、本日のテーマはスーパーネクロマンサーなんですけども、まあ私の動画結構見てくれてる特にタンホール12の方は、お、またか<笑>と思ったかもしれないですけど、いやね、やっぱね、つむぎさんの、あの、メンバーのね、スパネックが進化してるんですね。もう日々進化するんで、あの、今回のスパネックもまた今までと少しね、味が違ったものになってると思うんで、ぜひですね、 さらに強くスパネクを使いたい方は必見だと思いますのでご覧ください。で、私のチャンネルちょっとね、本題に入る前に簡単に説明をさせてもらいますとクラン対戦の解説をやっております。対戦にやっぱ出てですね、前回取れるとかってこのゲームやっていく上での大きなモチベーションにもなると思うのでそこにこう悩みを持っている方とかのね、ヒントになる動画でやっていきたいというふうに思ってますんでぜひいいなと思ったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。というところでお待たせしました。本題いきましょう。ジャンプです。ジャンプ。 今日のテーマはジャンプ。これにえ注目してもらいたいというふうに思うんですけども、ジャンプってあの、あ、漫画の方じゃないですよ。<笑>あの、分かって。<笑>滑りましたね。ちょっと今のはってましょう。もう一回ちゃんとね、引き出していきましょう。ジャンプです。はい。で、えっ、ー、とですね、このジャンプの呪文が何かっていうと、まあ、3枚持ってってますよね。そんな持ってくの多い多い多い多い、回転電さんっていうふうに思うじゃないですか。でもこれがね、すんごいやっぱね、重要だし、いい仕事をするんですね。 それっていうのは、まあ、この動画を最後までこう見つけてもらうと、あ、そういうことかっていうふうに思ってもらえると思うんですけど、まずはシンプルに、ここ、ライトニングで破壊して、その破壊箇所から壁際にかけて、おディヒでカットする。これはもう、スパネックする上でのもう鉄板の形ですね。あらゆるスパネックがもうこれで入ると言っても過言ではないと思うんですけども、ここです。ダンプ打つんですね、ここに。まあ、パッと見て、僕だったらですよ。 この辺、スーパーネクロマンサーをこういう風に歩かせれないかなと思って、この辺をこうキングでね、そうカットするじゃないですか。カットして、この隙間から入れようとしちゃうんですよ、どうしてもね。でも、じゃなくってしっかり中に入れてくるんですよね、早めに。早めにもう中に入れちゃって、中で暴れろっちことなんですね、これね。で、レイジかけて、トームかけてっていうタイミングも非常にうまい。これはアーチャークイーンの体力を回復させるためのトームと思っていいんじゃないかなと思いますね。あの、 ちょっとまあ話が余談としてずれちゃうかもしれないですけども、あの、スパネック使うときに、タウンホールが爆発するからといって、トームを使う必要はあんまないですね。中に入るビッグボーイと呼ばれる、この、えっ、ー、と、巨大スケルトンと、あと、スパネック本体、アーチャークイーン、こいつらは、えー、タウンホールの爆破ダメージ1000ぐらいじゃ、まあ、まあ別にビッグともしないわけですよ。なので、体力が削られていて、ちょっとこのままダメージ受け続けるとやばいなと思ったときにトームを使って、回復する時間稼ぎのトームっていう風に割り切った方がいいですね。 話をちょっと、えー、取れますけどもこんな感じ こ, この壁をジャンプでうえるわけですよで。これをやっぱやることによって事故が起きない上にえに、ー、しっかりとネクロマンサーが今分かったかな、束になってね中央に向かっていくんです、ね。今もこれ束になってるんですがこういうふうにあの。ばらけてないんですよね、あんまり。で、ばらけないからこそ、スパネクってやられないんですよ。あの ばらけても、火力が低ければ当然突破できますよ。でも、序盤にばらけちゃったらもう当然ながら中盤の、えー、村のど真ん中に入った瞬間に集中火力でやられちゃうわけなんですよね。そうならないようにきっちりと、えー、束にして動かせる。ために、動かしていくために、えっ、ー、と、今回ですね、回転点さんきっちりこの入り口のところにジャンプ打っていくんですね。これね、なかなかできない気がする。僕たはスーパーボールブレーカーで3枚開けちゃうとか、 タンソを開けるとかいうことをしちゃうんですけども、タンホール12においてスパネックっていうのは、前も言いましたけども、もうタンホール14レベルのスパネックが使えるわけなんですよ。つまり2個上のタンォールレベルのスパネックが使えるっていうことを考えると、まあ、相当なあの火力、体力のアドバンテージなわけですよね。ってことは、よっぽど大きな事故しなきゃ ミ,、えー、とミスはないわけなので、1個をなるべく減らすプランニングっていうのが求められるというところでいくと、初手ジャンプっていうのは、 もうユニットがばらけずしっかり中に入る、もうそれだけのためにもうジャンプ2枠使うっていう、この価値があるっていうことを、このアタックがすごいもう証明してくれると思うんですね。それぐらいあのジャンプ3枚だけども、序盤に使ってるジャンプのその輝きっていうのがね、あの見れるアタックなのかなというふうに思いました。うん、まあ、良いですよね、ほんとこういう感じでできたらなっていうあの風な、まさにお手本的なアタックだったと思うんですが。 2つ目ですね、ビッグボスのアタック見てみましょう。これですね、スーパーウォールブレーカー持っていってます。こういう場合にはスーパーウォールブレーカーのがいいよっていう話ですね。あの今回はねライトニングを使って、やっぱりこれ、ターンホール12の、えー、っと防衛の中ではん、何せインフェルノをやっぱりライトニングで狙っていきたいというのがありますね。イーグルは体力が高すぎるんですよね。なんでライトニングで落とすには少しコスパが悪いんですけども、インフェルノだったらコスパよくライトニングで落とせるので、 落としたこの部分から外周にかけてグランドウォーデンで深く削りを得てこの脇からスーパーネクロを中に入れていくとまあ、いう感じのなくなってくるわけですね外周部に関しては、えー、キング10日弊社を使って外周をケアしていくねでこれで壁が一層の場合ですよこういうふうに1層の場合こういう場合にはもう、えー、っとスーパーボールブレーカー使った方がいいですよねあのそれるリスクがあんまない場合はこういうふうにやっていきますでさっっきのえー、っと 本目の回転年さのアタックっていうのは、あれ壁が2層になってたの分かりますかねああいうふうに2層になっている場合っていうのは、しっかりとそこの2層内側に入っていくために、えー、ジャンプの呪文を使った方が事故が減るということですね。で、えっと、今回、まあ、ビッグモスの場合、これ、ジャンプの呪文を1枚、え先ほどのケースに比べてこう節約できているので、まあ、呪文のアドバンテージは大きいんですが、 あこういうふうにやっぱり、ね、広い配置になっていくとちょっとね、やっぱ難しさはありますよね。その、えっ、ー、と、スーパーネクロ、まず足がろいので、ね、広い配置になってしまうと、えっ、ー、と、全体をこうケアしてしっかり時間内に、えー、全開するっていう、まあ、そこに対する難易度が若干上がるかなっていうところ。あと、ばらけちゃうとさっき言ったように終わりなので、ばらけないように中盤から終盤こういうふうにコントロールしていくっていうね。えー、これがすごく難しくて、これね、ビッグボスさんうまいんですね。 この壁が開いてるのを見てるんですね。なんで、えー、スーパーネクロをこういう風に誘導していくわけですよ。わかりますかねこういう風に一方通行で。これね、僕なら絶対ここにジャンプ打っ ち, ちゃうんですけども、そうすると、えー、こっち側に来ちゃったスーパーネクロが、えっ、ー、と、やられちゃうってことなんですね。こういう風にね、オーダブルしちちゃうよということ。<笑>ドクロマークわかりますからね。これ<笑>あんまり語い心ないんで<笑>、ちょっとね、微妙かもしれないけども、こっちのね、えー、っと、 ツパンクロがやられたとかいうことが起こり得るので、ちゃんとパ、えー、パにし動かすためにこういうルートを描いていって、その通りにツパンデクがこうね、歩いてくれる。執着視点に向かっていくに従って、えー、残ってる防衛とかね、えっ、ー、と、それーシがなくなっているので、時間切れもしっかりせ、えー、とケアできて、えー、2分30秒の全歓撃というところですね。なんで壁が一層の場合にはこういう風うに、 えっ、ー、と、スーパーボールブレーカーを使って、で、そこからなるべくこう広げないように広げないように、えっ、ー、とですね、ね束にしを動かしていくルートっていうのを作っていく。まあ、これが一般的なオーソドックスな形なんですけども、やっぱりですね、えっ、ー、と、広がってしまうと2層壁がある、ごめんなさい、2層壁がある場合には、ケアする必要があるっていうのは、これタウンホール13でもやっぱ変わんないんですね。えっ、ー、と、こういう配置。これね、あのー、さっきと似てると思うんですよね。こっから入ってくるんですよ、こっから。 で、ライトニング打って、クエイク打って、で、グランドオーディンのおデヒ火で、この外周までしっかりカットを投げていってからの脇からのスパネクっていう形なんですけども、ここをね、えっ、ー、と、ジャンプで乗り越えるんですね。で、いや、これはね、すげえなと思ったちょっとね、ぜひ見てほしいんですけども、スパネック使う人ね、このパターンできたら、ちょっとかっこいいかもしれない。これね、僕真似したいなと思っちゃいましたね。ぜひ見てほしいんですけども、 いや、これすごいね。まずね、この区画を全部、皿にするっていうところが肝なんですよ。そこを覚えててください。んで、ここをスーパーボールブレーカーで開けるんですね。ここを。で、じゃあどういう風うに開けていくのかっていうところをちょっとね、詳しく見ていくんですが、まあその前に逆方向ですね。しっかりこれ、キングでここを壊していって、ジャンプを使ってタウンホール側にこう、ユニットをしっかり誘導していくわけですね。これ、それる心配ないとで、ここの区画っていうのはきっちりまこれで皿になりましたね。そうすると、 スーパーボールブレイカーをジャンプに乗せて、この奥を砕いていくわけなんですね。これがおっしゃれーと思って、本当に、に、まあ。めっちゃおしゃれだなと思いましたよね。で、しっかりパンホールを壊して、相手の援軍を、えー、ケアして、で、火力をしっかりと、えー、ビッグボールで取った後に、後ろからこのスーパーボールブレイカーおしゃれこれおっしゃれ。超おしゃれよね。 こんな感じで中心部分に入っていく。で、さらにジャンプの呪文をその奥側に打つことによって、えー、外周側、こっち側は、えー、キングですね。あと、多分ロイちゃんも入れるのかな。ロイヤルチャンピオンもこっちに確か。で、えー、右側に関してはこの部分っていうのを、えー、しっかりですね、スーパーネクロマンサーで、えー、スーパーウィッチで減らしていくという、まあ、このようなプランニングになっているわけですね。いや、かっ ええー、なーこういうのやってみてーなってマジ思っちゃいますよね。本当に。ビッグボーイがしっかりてになっていて、今、クイーンもここでクローク発動と。後ろからヒーラーがついているので、若干ね、クイーンの体力が危ないっちゃ危ないんですけども、ギリギリ仕事をなんとかまだ継続できてるって感じですね。勝ちですね、こうなったらね。このパターンも勝ちのパターンです。で、一つ見逃しちゃいけないのが、ここ。この部分ですね。ここ、壁空いてんですね、隙間がここね。 今がなんで、えっと、スーパーネクロンがこっちがこう出ることができるんですね。これもすごく重要。あの、カンクラのですね、主任さんもスパネック使うんですがいつも主任さん、裏からスーパーボールブレーカーこう当てるように持ってくるんですね。でも今回みたいな、えっと、相手の配置見てみると、ここに隙間がある場合には、ジャンプの呪文を使って、奥にいたスーパーボール、スーパーネクロマンサーがこの隙間通って、 外に出れるとこの形ですよねこれをちゃんと見ているかどうかこれ見とかないとえっと時間切れということが起こってしまってせっかくね前回のルートが作れてるにもかかわらず涙を飲むことになっちゃうんでぜひそこはねこの気をつけてもらえたらなというふうに思っていますで えっとですね、一個、もう一個見てもらいたいのが、失敗パターンですね。どんな風な失敗があるのかなっていうところを見てもらいたいんですが、ごめんなさい。ちょっとね、テパッパさんが、あの、二本目のこの前回アタクでもなくて、この一本の失敗の方をちょっと上げさせてもらって、本当ね、申し訳ないんですが、失敗パターンちょっと見てみましょう。あのね、これね、よく起こりえるんですね。あの、これはタウンホール12、13、14、どれを取っても同じなんですけども、 あの、気をつけてもらいたい失敗パターンです。まさにこれ。本当ね、僕もね、スパネック使った時何度もこれやっちゃってるんで、あの、気をつけいただければなと思うんですが、えっ、ー、と、簡単に言うと、ビッグボーイとスパネックってやっぱペアで動かさないと、あの、良くないなって話なんですね。ウェイクプラスライトニングでしっかりこれインフェルノを追っていく。ここはもうセオリー通りですね。きっちりやっていらっしゃいます。で、ネクロマンサーを、このスーパー、ネクロマンサーを、 グランドボディの脇からですね、出して、アンフォールームに進めていく逆側は、キングと東火弊社を使ってカットしていくという感じですね。まあ、つまり、ここからスーパーネクロマンサーを中心部に流し込んでいくというプランになっていくわけなんですけども、えっと、今回はこの壁の隙間ですね、あのー、狙って入れていってますね。あのー、ここもね、えっとジャンプを使うことによって、この、えっと、なんだ、ここね、えっと、 うん、タウンホール、タウンホールですね。タウンホールの、えー、っ と, ところにダイレクトにこう入っていくようにしてます。これね、逆方向にこういう風に回り込ませちゃうと、やっぱね、そこにからこう出ていっちゃうスーパーネクロマンサーが出てくるわけですよ。ね、そうなんないように、ネクロ本体がきっちりと、えー、この最短距離で中心部に入っていくように、このルートをカットするんですね。そのために、この2層ある壁の えー、二等分にしっかりジャンプをかけてる。で、これによってスーパーネクロがしっかりこう中心に入ってるの分かりますかね入ってるの分かりますよねでも、ビッグボーイが2台横取れちゃってるんですよ、こういう風に。3体か。で、こうなってくるとスーパーネクロってビッグボーイがやられない限り、次のビッグボーイを生まないんですよね。で、縦、えー、になるビッグボーイがいないもんだから、えー、クロスボーえっ、ー、と、グラウンド、デンゾ、あと、えっ、ー、と、アーチャークイーンのダメージをネクロが集中砲火を受けて、あんだけヒットポイントが高いネクロが3体ともここでやられちゃいました。 ね俺痛いっすよね。あ、こうなるんだっていうのがマジでよくわかる。あの、一瞬多分ね、あの、こっち側の、裏側のキング東海道のカットが遅かったのが、まあ、要因じゃ要因なんですよね。ここに残っていた施設にビッグボーイがこう釣られちゃったんで、それが、まあ、範囲ではあったんですが、かなり、かなり微妙な線ですよね。なんですけども、 そういうところで、あのー、そもそも遠距離攻撃ユニットで誘導が難しいスーパーネクロマンサーなんですが、さらにビッグボーイと別れてしまうことによって、えー、外周に回ったビッグボーイがなかなか火力が低いからダメージ受けずにやられないと、やられないと、えー、中心にいるスーパーネクロが次のビッグボーイを埋めないということで、 もろにダメージ食らっちゃって全滅するっていうこのパターンですね。あの、起こり得る本当によくあるパターンだと思うので、あの、気をつけてもらいたいと思うし、あの、ぜひですね、今回のこの、キャリパップさのアタックっていうのも、まあ、そういった意味で参考にしてもらえたらというふうに思います。キャリパップさんごめんなさい、本当ね、あの、前回のックを紹介したかったんですが、今回、あの、こちらの方を使わせてもらってごしていただければと思いますが、 というところですね。本日の動画を終わりにしたいというふうに思います。いかがでしたでしょうかこれ参考になったなというふうに思いましたら、ぜひね、グッドボタン、チャンネル登録やってもらえたらすごく嬉しいです。励みになります。また、えー、私のチャンネルなんですけども、ボタウンホール12から14まで幅広くですね、扱っておりますので、こういうクラン対戦系の解説動画、えー、ご興味ある方はぜひ、今後もご視聴いただけたら嬉しいなというふうに思います。では、本日この辺で終わりにしたいというふうに思います。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。